ミニサイズのジャックオーランタン中にはキャンディなどのお菓子を入れお花紙で包んで作りますまずお花紙を重ねて三角に折り端を切って正方形にします一つのかぼちゃを作るのにお花紙2枚使います 正方形のお花紙は縦横にずらして重ねると破れにくくなります端の切り取った部分を折り目に合わせておき両端を液体糊で軽く留めますもう一枚も同じように貼ります糊が乾く前に中にキャンディーなどを入れ 糊をつけたところを軽く貼り合わせます。まず隣同士。次に真ん中を開いて貼ります。最後に飛び出たところ4箇所を開いて貼り付けていきます。ひとまとめにしたら先をハサミで少し切り取ってください。緑色のお花紙の切れ端に 液体のりをつけまとめたところに巻きつけて茎にします顔は黒い紙で作ります液体のりやボンドで貼ってもできますが両面テープをつけたパーツを用意しておき 自分で好きなように貼って作ると楽しいですお花紙を破ると中からお菓子が出てきますここでは見本用に お花紙で作ったキャンディーを入れています食べ物を渡すのはちょっとという場合は小さなおもちゃを入れるのもいいですねトリックアトリートとやってきた子どもたちにプレゼントするならたくさん作ってカゴなどに入れておきましょうお家などでのパーティーでは感染対策をして子どもたちと一緒に本物のお菓子を入れて作りみんなで楽しみましょう